はい。 おはようございます。ラスカルでございます。本日はね、ちょっといつもと違う企画。というのもね、ふるさとのうまいお店を探そうという企画でして、これちょっとね、シリーズ化しようと思ってるんですよ。僕に教えてくださいと、まあ、ツイートいたしまして、で、先日そのツイートに対して、以前ね、僕も撮影でお世話になっておりました、相模原にございます、メンデルさんの店主、上野さんの方から、今回ね、後ろに見えております、こちらの香林さんをご紹介いただきました。でもね、ありがたいことに、まあ、今日はね、ちょっとあの、お店も早じまいしてくださって、 プラスアルファで、店員さんもね、あの、ピンマイクをつけてくださっております。なので、今回は、いろいろとね、お店の歴史やお話を聞きながら、ご紹介いただいた、メンデル坂模原店の店員さんと一緒に、もうね、光林さんの美味しい料理をいただいていこうと思います。それではね、早速、店内の方に入ってまいります。あ、チャーハンのめちゃめちゃいい匂いがする。<笑><笑>チャーハンお待たせしました。ありがとうございます。どうぞ うわーでこれこのね赤いチャーシューお父さんがね毎回仕込んでるチャーシューみたいでしていやいいですね赤チャーシューはいラーメンですありがとうございますああありがとうございますうわーうわー、このラーメンの見た目もまたいいですねじゃあちょっとお先あれなんですけどあ、いただきますよいしょすいませんいただきますちょっとラーメンを ほんとに優しくて中華料理屋さんらしいスープなんですけどでもちょっとコクがすごいですねあのペラペラな中華料理屋さんな感じじゃなくてしっかり厚みのあるスープこれちょっと見えるかな皆さんよっまあこういうのですよねやっぱり一番いいのはああこれ一番たまんないビジュアルですねうまそういただきます<笑> あーうまい。い<笑>あーなんかこの体が求めてるやつですね。<笑><笑>あーこれだ。これチャーハンいただきください。チャーハン。改めてこれチャーハンいただきます。<笑>うん。あーまあうまい。い<笑>チャーハンも食べやすいですね。油もそんなに多くなくて。 でもしっかりと水分が飛んでてパラパラはしてるのでこのラーメンのスープとこうすすりながらチャーハンいただくのが<笑>やっぱり最高ですねうんギーです あ, ありがとうございますいただきますうまそう餃子はこんな感じでございますいやこれもう見るからに皮プリップリですねうまそうひとまそのまんまいかしてください<笑>いただきます お う, うまー下味もしっかりでそのまま十分ですね、はい、はい、シュウマイです皆さんのシュウマイ<笑>うわ、シュウマイもまたこれめちゃめちゃうまそうですねこれ箸で持つと全然硬くないですね柔、はい、らか い, いあ このシューマイ、うまい<笑>、火の通りもこうちょうどくてふわふわですね、どれ食べてもうまいですね、ありがとうございます、でもやっぱり結構こう、地元のお客様とか、はい、ご飯だけじゃなくて、飲みに行きたいとかも結構、いいらっしゃいますかそうですね、もう夜はみんな飲み来る感じです、ね、やっぱそうですよね、はい<笑>、僕ちょっと思ったのが、町中華って結構、油だったりとか、塩分も濃いところ多いですけど。 本当に程よくなんでお子様とか連れてきても安心して食べさせられるしっていうなんかそういう良さもありますよねいやでもこれはうんちょっと止まんないですね豚バラと根菜のーうわーこれが あ, こ れ, が あ, れですかあこれです豚バラと根菜の、はい、ブラックビーンズ蒸し う,、ね、うわーこれうまそうですね う, ですうわーちょっとこれ自家製ラー油とお醤油でいただきますうわーうん うまいあ八角とシナモンが飲み込んだ後に鼻にすって抜ける感じでうわーこのラー油美味しい<笑>本当にこの中華好きの方はこのラー油一回試してもらいたいですねめちゃめちゃこれうまいこれお持ち帰りでも販売してるあはいあります今日は在庫ありますかあ在庫ありますすかあ、あ在庫り絶対に買って帰ります。ざ、は い, <笑>いただきますうーんうわうまい なかなか見なくなりましたけどこういう赤いチャーシューやっぱいいですよねチャーシューうまいうま い,、ね、うまいっすね、うん、知らないだけでやっぱりこういう地元に愛されてるお店って本当たくさんあると思うんですけどでもなんか初めてなのにやっぱ懐かしい気持ちになっちゃうんですよねああうまいな お店も相当長いんですかそうですね今年でちょうど40周年40周年長いですね<笑> 昭, 和55年に昭和55年から、はい、いやもう本当にこの地元に愛されてる感じなんです ね, ですねいやーどれ食ってもうまいっすねーうんうん、うん いただきます、うん、パンチ効いてますああ、こ れ, はこれはパンチ効きますねこれは<笑>うまーお肉ブルブルですねいですうまっえっ、ー、とそしたら担々麺と、はい、えっ、ー、とチンマーボー豆腐と通路んでお願いしますなんかすごく愛を感じますねますチンマーボーは息子さんの担当なりま、ね、あ、そうなんですよ 料理のタメトが違い な, いなうん辛くて炭焼も入ってるんですけど大丈夫ですかあ大丈夫大丈夫です親子でというかお二人でこの働いて作ってる姿を見てるだけでこうなんか癒されますねあー来ましたあーチャーシューがああ<笑>食べさせてあげたかったんですけど<笑>美味しそう<笑>ありがとうございます焼き先うまいですもんねこれが豚しゃぶしてニンニクソースですよねでこちらが単品のチャーシューといいですかチャーシューいただいちゃって いただきますライスもいただきましたー う, うーんビール欲しい<笑><笑>改めてこのチャーシューだけ食べると優しい甘みっていうんですかねおうおうたまんないですねこれはいすいませんチンマーボーです あ, ありがとうございますはい、どうぞーあ、うん<笑><笑>は鼻がもう<笑>むずむずっとしますね うん、すごいですね<笑>こちらがお店で一番辛いメニューですねチンマーボー豆でございます<笑>作って み, <笑>みんなむせてる<笑><笑>ちょっとこんな感じでうわいただきますうまーい 大丈夫ですかうん、まいですね<笑>爽やかな酸味がまあこれ山椒の山椒のと、ね、そうですね山椒とあと頂点ラジオっていうかあの四川省の唐辛子とか、はいはい、あとはトウチーとかそういうへ然、えー、全然あの知ってる風味とは別物になっちゃってでもまあこんなに辛みはいい感じのって感じですでもその自家製ラー油がやっぱその爽やかなんでこんだけこの油分があっても全然重たさがないんですよね これ、美味しい。チンマーボーめちゃめちゃうまいですあー、ありがとうございますものすごい好みです辛さ大丈夫ですかいや、辛味もちょうどよくてうんで、またこの食べ進めるとだんだん徐々にピリピリしてくるのがいいですね参照のはい、タンタン麺です あ, ありがとうございますはい、どうぞ う, うまそう、これもあいい香りしますねこちらが無カチョのタンタン麺でございます ちょっとこれスープを皆様によこんな感じでございますうまいです優しくてごまのいい風味と甘みとちょっと酸味が入ってて、うん、このひき肉がこれ味噌なんですねそうそうそう まあ今日はね、ちょっとあのお店も早じまいしてくださって、ああこのタンタンうまいですね。あ、ありがとうございます。あ、ツ通ハ飯ありがとうございます。いただきます。こちらツ通ハ飯でございます。うまそう。いただきます。 あいうま通路も柔らかくてうまいですね本格的な中華 の, この手の込み方とかオー辛 ー, ーの使い方はあるんですけど。 町中華らしいそのほっとする感じもしっかりあるっていう町中華が食べたいんだとかちゃんとした中華が食べたいんだどっちのお客さんでも納得する一品ばっかりっていう感じでいいないいっすね地元にこういうお店があったらあ分かりましたはいい <笑>なんかいいですねこの地元感がやっぱり素敵ですね<笑>で<笑>あ豚たぶんうまっ<笑>うまあさっぱりなんだけどこってりしてますね幸せだねこれいやー今日この企画が1本目なんですけど 絶対これ続けようって思いましたどんどん知ってもらいたいですね、<笑>皆さんに<笑>うわうまかった<笑>でなんかこれ、うまいもん来るとなんか感化されますね頑張ろうって思います<笑><笑>あぁ、うまかったですごちそうさまでしたはぁ、先<笑>生ごちそうさましたどうもありがとうございますそ う, うまかったです、ほんとにまった<笑> ということでただいまね降臨さん行ってまいりましたいやーなんかね本当に下町というか地元にね愛されてるいいお店だなと思いましたただねちょっと皆様いらっしゃっちゃったので、まあ、締めはねこれ外で歩きながら撮っておりますいやーもうねほんとねどれも絶品最高のお店でございましたお父さんからマスターまでねもうお二人ともすごく性格も人情も良くてもう食べててもね幸せになるお店でございました是非ね皆さんも降臨さん足を運んでみてください